演武開演開どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はじゃあチャンネル登録よろしくお願いったん業務スーパーのメイコーのもっちりクレープにこちらにあるいろんなものを巻いて食べていきたいと思いますこちらにしんのうまみにキャベツ炒めとフライドチキンとコロッケあと ちょっとと甘いとどう同じく業務スパーで出たチーズ、これ、2種類ですね、こっちらポルチーニだけ入れて、こっちらオリーブ入り、なぜかプレーンだけ売り切れてるっていうね、プレーン、基準ならプレーンが分からないと、なんとも言えないのですが、であと、チョコ甘いものも欲しいので、チョコレートのベースバーもいまーす、<笑>いろいろありますね、さーて、どういうふうに食べていこうかな。<笑>はい まあれクレープなのに甘いの少ないですねと思われたかもいいかもしれませんね、ま、甘いの果物とかもクリームとかもやってもいいかなと思うんですけど多分これ1回で使い切れないので残って処理に困るんですよねなので今回はそれでは用意しませんでしたんそういうところが難しいですよねでは早速食べていきましょうこの前に巻かないとねまずはキャベツ はい巻き終わりましたでは食べていきたいと思いますいただきますクレープはもっちりおいしいでそれを前提としてニシンのうまにはうまみが広がるフライチキンとコロッケはサクサクチーズは濃厚に口の中に広がるでチョコレートはこれもまたしっかり濃厚でザクッとしてるのもまたいいまず このもっちりクレープについてですが名前の通り本当にもちっとした食感が薄めなのにちゃんとあってほ味自体は そ, んそこまでついていないので何にでも合いそうです裏面にも甘いのをトッピングしていると書いてありますねーやっぱりあれはよかったかなクリームとかフルーツとか言わ、まあ、されても始まりませんけどねというわけでもちもちでとっても美味しかったのでこちらはこれじゃないわこの点数とさせていただきます で、それをベースとなるこれを踏まえた上であと食べたものですがあのキャベツをやると字が時間になってしまうのでちょっと使えるとしてチーズの方はうんそんなにポルチーニ炊きやオリーブの香りがするって感じではなかったですねプレーンを食べていないのになんとも言いませんが、まあまりやっぱりチーズの風味がかなり強くてオリーブやポルチーニ炊はどこにあるんだろうっていうような感じで吸わさなければいけないのはちょっと残念でしたね なのでこれについてはチーズについては2つともこちらのテストとさせていただきますが、まあ、今回はあくまでクレープがメインなのでこれらについては簡単に説明していきますねでニシンのうまみについてですこちらは噛んだ瞬間にお醤油の甘辛さとニシンのうまみが本当に口の中に広がってきましたねこうした煮魚美味しいです自分でも作れるようになりたいですねと思える商品ににでしたらニシンって こんななにってるのかないや買えるんでしょうけど。というわけで、こちらをペースンさせていただきます、そして、これらはがっくり系なのかなと思っ結構しっとり、ねっとり系で、口思議なた瞬間に、ガクっといくのではなく、ぎゅにゅっと入っていって、チョコレートの甘さとそれぞれのフレーバーの香りが、口の中に広がってきましたね、特にこのオレンジは柑橘の酸味がしっかり広がってきて美味しかったですし。 ここのののカカオの方もカカオオ香ばしさを感じることができまココナツはちょっと地味だったかなもうちょっと視聴してもらえば多アーモンドの方は結構香ばしさがありましたねというわけでこれらのチョコレートバーにつきましてはこれでも一括でこちらの提数とさせていただきますというわけでいろんなものを巻けるクレープ自分で作るといい本当に具材もいいに値上げるのがいいですね試食系のクレープも美味しいですよね また食べていきたいきです夏なのに秋雨が降るかなお盆入りお盆の日に雨が降ったらご先祖様が神秘的な雰囲気になりそうですねご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武エンパソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします